昨年末ホームセンターカインズでキャプテンスタッグのブロンズキャンドルランタンを購入したんですがあいにくホヤの部分が割れてしまってとってもあの残念に思ってたんですね。でえー、原因はおそらく 1年間で最も寒い2月に外で使っていて溶けて溢れ出たロウが固まってしまってそれを翌朝まで放置していたところ気温差か何かの原因でホヤが割れてしまったのだと思いますただしそれ以外の物理的な衝撃などは一切与えてないので念のためキャプテンスタッグの運営会社であるパール金属株式会社アウトドア事業部さんに相談してみたところありがたいことに新品を送っていただくことができました実は以前にも ツーリングドーム型テントリベロを2針買った時に1針は良かったんですけどもう1針は扉部分についたメッシュが反対側に縫い付けてあってこれもおかしいなと思って相談したところ1週間以内に新しいものを届けていただくことができましたキャプテンスタックについては比較的お手頃価格の商品が多いものですから人によっては使い捨てであるとか2流または3流のキャンプメーカーだと言われる方もいらっしゃるんですが 私の個人的な経験を振り返ってみる限りこのように一消費者の問い合わせに対して迅速に丁寧に対応していただける企業はないように思います100均キャンプギアでもそうなんですが低価格のキャンプギアだからといって使い捨てにするのではなく可能な限り長く大切に使わせていただけたらなと思っています今回は LED カラビナライトについて紹介したいと思います CANDO で110円の商品 点灯と点滅ができて連続点灯時間が3時間あとはコイン型の CR2032 という電池ですねこちらですねこれを2個同時に使いますよということになっております3つの SMD というふうになってます LED の種類ですかねで電池の交換方法が裏には書いてあります ドライバーでネジを外さないといけないのでこの点はね注意が必要だと思います取扱い上の注意点としては絶対に目に光を当てないでください目を痛める原因になるとまあそれだけ明るいということですかねとか内蔵されているテスト用電池は出荷時のものなので寿命が短いことがありますよといったことになります、はい 材質は ABS 樹脂ポリスチレン株式会社アクシスとなっててこちらがジャンコードになります今回購入したものはオリーブグリーン色だったんですけどこれ以外に白と黒も展開されておりました購入した理由なんですけど普段私はですね車とか自宅の鍵をこんな風にカラビナにひとまとめにして持ち歩いてるんですね であの夜家に帰ってきた時に裏口から入ろうとしたりするとライトがないものだから鍵穴がねちょっと分かりにくくてこう差し込みづらかったりあと夜中に車に乗る時もねちょっと駐車場が暗いと鍵穴が分かりにくかったりしてよ、えー、くないのでこういうちょっとした明かりがあればね役立つかなということなんです。合わせて、まあ、サコッシュとかね ポーチにこちらをつけておけば外出時に真っ暗闇の中で少し照らしたいものがあった場合でも役立つかなという思いから購入してみましたでは開封してみようと思います そうですねまあプラスチック ABS 樹脂なのであの金属のようなね感じではないんですけどまあ、えー、大きさ的にはねそこまで小さくはないし、まあ、大きすぎずウエ、えー、ストポーチなんかにつけるのはいいかなとでこちらの部分についてもね、えー、バネは比較的強めです まず1回押しますはい、えー、明るいですねはい点灯ねまあまあ明るいと思いますこれだったらあの車の鍵穴とかね、えー、自宅暗い場所で扉の鍵穴とかも探しやすいと思いますそしてもう一度押すと点滅はい、えー、これはね目立ちますね結構だから夜ねちょっとあのポーチとかサコッシュにつけて歩いてるときに 何かね相手向こうから来る相手に対して目を引くような感じでねあの気づいてもらうためにはこれつけっぱなしでっていうのもねいいかもしれませんでもう一回押すとはい消える感じですえっともう一度やってみますはいかなり明るくてねえっとねスマホだとあんまり見えないかもしれませんけど一応3つのね LED がそれぞれ光ってるっていうのがねあの自分の目で見るとはっきり分かります 下を照らすとこんな感じですねはい結構ね明るくなってます置いちゃうとねこうなりますけどねこう置くとこんな感じですはいで、えー、点滅モードこんな感じ、まあ、かなりねかなりっていうほどでもないかなどうなのかなまあテスト用電池なので寿命が短いと書いてましたけどその割にはね十分使えるレベルではないかなと思います 続きまして電池交換する場合これ同じくキャンドゥで買ってきた110円 CR2032 というボタン電池ですね、はい、で今回はまだ交換はしませんけど、えっと普段ねこういう、えー、ポケットナイフっていうんですかねマルチツールというかこれはあのローソンストア100で買ってきたものですけどダイソーとかセリアでもね同じような大きさの、えー、ドライバーがついてます これで開くかどうかですね、一応確認しておきます。あの小さいね、あのミニドライバーじゃないと開かないケースもあると思うんですけど、どうでしょうか。これで開いてくれると便利なんですけど、うん、ダメですね。はいえー、この手の大きさでは無理でした。もっとあの、メガネ用のね、あのミニドライバーっていうんですかね、小さいね、細いドライバー。 あれじゃないとね、えー、開け閉めはできないのでそこはちょっと不便かなという気はします。で先ほどのこういう、えー、カラビナにつけてた鍵はそのまま、えー、こちらの方によいしょ移動してやればこんな感じでねカラビナとして、えー、持ち歩くことができますのでこちらは私が普段外出する時によくあのー。 携帯するポーチあの背中に背負えるようなね感じなんですけどこういったものにこういうとこにつけてやりますはいそうするとね、えー、良さそうですねまあ紛失することも な, なさそうだしまあ車の鍵とか家の鍵がついてますので、えー、暗ければこれで照らしてね使うと。 いうことなんかもでできるんではなないいいかなとい う, ふうに思います少し小さめのポーチだとこういうものを私は携帯して使うんですけどこちらの場合も同じようにねちょっとこんな D リングのようなものが付いてますのでここにつけてやればよ、はい、さそうですね。あの楽に携帯しして鍵をなくしたり いう心配もなさそうです他には例えばこういうダイソーで買ってきたねあの手のひらサイズのね小さい、えー、サッコッチュじゃないんですけどね何て言うんですかね私はあの外ではねナイフとかライターとかここに入れて使うんですけど、えっと、こういうとこなんかにもねパッとつけておけるので、まあ、そういう意味ではね、えー、何かと役に立つんではないかなと。 まあ明かりがねいつでも手元にあるっていうねそのコンパクトでね持ち歩ける、まあ、邪魔にならないサイズっていうところはねいいんではないかなと思いますこういうダイソーで売ってるこれはあのティッシュケースですねボックスティッシュを入れるためのものですけどとかあのよく私がねポケットストーブを入れてね持ち歩くこういうポケティケースこういったものなんかもね キャンプ用品を入れてね、えー、持ち歩いてる人とか結構いらっしゃると思うんですけど、まあこういうところにね、付けておけば、えー、出し入れするときにね、すぐに明かりが取れますし、ポケットストーブなんかもね、こういうとこかな、こういう感じかな、取り出してこうごとくを組み立てたり、燃料をセットしたり、まあ、ちょっと夕方とかにやったりすることも多いのでね、パッと明かりが欲しいときに、これで確認するという意味なんかでもね、 まあ、比較的便利な気がします、ねまあ、使い方ね様ままあると思うんですけど、まあ、いずれにしてもね小さくてパッとどこにでもすり下げることができるっていう意味ではね便利じゃないかなと思います、はい、まあ今時ですねこんな真っ暗闇の中で車に鍵を刺す必要もないと思うんですけどね電子的なキーになってるんで。 ねちょっとつけてみますねおー明るいこれはねいいですねこれはいいですね迷わず刺すことができますねこんな風にねうんこれはいいと思いますはいえー、それから家に帰ってきた時、まあ、裏口ですね玄関と違ってライトがないんですけど、えー、車庫からね 入り入り口とかあ、ある方もあるかもしれません。電気つけてみます。おーこれはいいですね。十分ですね。これだったらね、迷わずね、鍵穴に鍵を刺すことができますね。はい、えー、素晴らしいですね。これね。結構明るいです。で、えー、鍵をかけるときですね、えー。うちはこんな風にね、鍵がたくさんあるので、 キーーホルダーがあるんですけど、こんな風にね一緒にかけておくことができます。ということで税込110円で購入することができるこちらのカラビナライト電池まで合わせても220円と大変お得ではないかと思いますのでよかったらご検討ください。今回もごご視聴いいたた。だきありがとうございました